やはりここでしたかオルネーゼかはておかしいのう一人残らず始末したつもりだったのだがふんあたしを誰だと思ってるのよこのバリベル様がそう簡単にやられるもんですかジェイさんド俺たちを舐めてると言いたいメニューぜ。ふん ならば今度こそ念入りに息の根を止めてやらねばな名士様あなたは国々の争いを阻止して世界の平和を守る立場にあるはずなのにどうしてこんなことをフムム我らは世界の平和を守るつもりじゃならばなぜ我が国に 世界の国々に魔物を消しかけるような真似をしたのだしごく簡単なことよ根絶やしにするためじゃ争いを振り返さずにはおれない人間という愚かな生き物などうして 私たち人間はずっと昔から予言の戒めに従って平和を守ってきたじゃないですか誰も争うことを望んでなんて見るがよいあれが呪われた聖杯なんてまがまがしいの、うん、この聖杯は 正しくしておれば楽にしよねえやはり人間とは愚かな生き物であるがもう我慢できないわ愚かな生き物どもには正しく裁きこれも王の務めよ何が王の務めだ思い知らせてやるよ何やるあんたたちこそが愚かな生き物だってね あっちこっちから呪文が飛んできあがる片方が攻撃してくるときはもう片方の攻撃を仕掛けてくる気をつけろ<笑>愚かな生き物はしぶといの<笑>愚かな生き物はっはっはっはっはっ が間違い探しをしている気分になってきましたよ。リガブレイク。マカタテ。マカタテ。ねえ、聖杯を使ってゼビオン王が何かしようとしてるわ。これは闇の呪いだ。 クラウド呪われちまう。避けるんだ。<笑><笑>よくあがくの。<笑><笑><笑>よく耐えるの。<笑>同じ顔して、同じようなこと言って。諦ましいったら、あにしないわ。<笑>でも、今。<笑><笑><笑> お遊びは終わりだ行くぞ滅びるがいいだ<笑>お遊びは終わりだ消え去るがいい<笑><点だ><笑><笑>死ぬがいいアルテマソード終わりだな 任せろ<笑> ち, ょちょっとなんだかすっごくヤバそうなのが来るわよこれは避けるしかなさそうですね隠れられそうなところに逃げましょう。 一人で十分だおとなしくしておれば楽にしめたものを任せろやはり人間とは愚かな生き物であるな愚かな生き物どもには正しき裁き俺るも王の務めよ何が王の務めだ見知らせてやるよあんたたちこそが愚かな生き物だってねくっ 俺としたことがレム、うん、あっちこっちから文が飛んでき上がる片方が攻撃してくるときはもう片方も攻撃を仕掛けてくる気をつけろこんなのはどう<笑><笑>う<笑> <笑>愚かな生き物はしぶといの<笑>愚かな生き物は醜いのなんだか間違い探しをしている気分になってきましたよ<笑>やってやるぜねえ聖杯を使ってゼビオン王が何かしようとしてるわ あれは、闇の呪いだ喰らうと呪われちまう避けるんだ you <laughs> ウッハハハハハハハハハとなハハハハハハ兄弟じゃハハそんなものハハハハハハハハハハハハなハハハハハハハハんハハハ <笑><笑>おハハハハ運のいい者どもよ本来ならば貴様らのような卑しき人間は我が姿を目にすることすらかなわぬのだからな我が名はザラーム今よりこの世界に君臨する新たな王よ ドラームそ れ, それって1000年前に大戦争を起こしたっていうあのどうなってるんだあんたはメッシュの双子の兄さんじゃふん<音声><音声>今は気分がいい貴様らにも特別に教えてやるとしようこの老いぼれそっくりに変身していたのだ 双子の王の予言を利用するためにな何だと<笑>双子の兄を名乗って近づくことも聖杯を闇に染め人間を滅ぼせとそそのかすこともしごくたやすいことだったぞ名主様を利用したってことかその通りと言ってもそや<音声> そんなかわいそうなことって他に方法がないんだこれが世間に知られればきっと大きくなる前に殺されてしまうこうしている今だって奴らが嗅ぎつけてくるかもしれないんだ辛いだろうがすぐにでも引き離そうそれがあの子達のためなのね大丈夫来るべき時が来れば必ず。 よかった、無事だったのね。ね、ね, ね、どうしたの？一体どうなってるのよ。 一体どうしたっていうのねえオルネーゼいやお前さえお前たちさえいなければこの世界は平和だったんだ何意味が分からないわ本当にどうしちゃったのあなたがすべての元凶だったとはねえ あなた方さえいなくなれば。トルネコさん。元凶って。一体、何のことなの。結局全部あんたのせいじゃない。ガボー。 こいつに死んでもらわなきゃああやっちまおうそれがこの世界のためだえマリベルガボ一体私が何をしたっていうの お前なんかに生きている価値はない決してやる今すぐになそうお前らは存在すべきじゃねえこの世界のためにぶっ潰してやるぜ私が存在すべきじゃないってどういうことなのねえ教えてよ 気よく死んでしまえ君が世界に戦争を起こしたんだねえ死んで償ってよホミロンあなたまでねえどうしたのよ<音声><音声><音声>あなたの運命が見えます間もなく死ぬと。 そうねすぐに死んでよそれともこの手でミネアマーニャわからないわどうして私が死ななきゃならないの戦争がしたいなら死んじゃえば地獄で好きなだけやったらいいわ教えてやるよ この世界にお前たちはいらないんだいらない世界が平和になるために私が邪魔だっていうの<音声><音声><音声>嫌い嫌い嫌い私あなたなんて大嫌い世界に戦乱を呼ぶ者たちを連れて行ってあげましょう あの世へ私が戦乱を呼ぶそんなバカな<笑><笑><笑><笑>貴様が貴様らが生きているせいで父は死んだ許さん許さんぞゼザールまさかあなたまで お願い、正気に戻って。何 な, なの、どうしちゃったのよ、みんな。 飛んでない世界に戦争を起こすつもりなんて辛いだろうがすぐにでも引き離そうそれがあの子たちのためなのだ、ねね、大丈夫来るべき時が来れば必ず思い出すはずだ 私たちはいとこなんかじゃないむの血を吸む者たちよ時は満ちましたさあ今こそ目覚めるのです ななかなか目覚めないので心配していたんですよああみんな<笑> よ, かよかったよかったよごめんねホミロ心配かけちゃってそうだ俺たち一体どうなったんだザラームの落とした雷にうたれてそれから あ, ああそれが 私たちにもよくわからないのです。ここで目覚めると伝承の塔が崩れ落ちていて。俺たちが気を失っている間に誰かがみんなを運んでくれたみたいなんだが何があったかさっぱり覚えてえんだ。んでも覚えてることもあるぞ。なみんなん実はな。 気を失っていた間みな同じ夢を見ていたようなのだ夢双子の夢だよあんたたち二人がナジムの血を引く双子だっていう